何？にいやだよ人のお膝に乗るような年頃じゃないしもう人の年齢だったら50代だよ何？にこらこらおティンティンをそうやって叩くんじゃない神様が宿ってるんだから仕方ないちょっとだけだからねはいちょっとえよく見ててほ 次はセンター前時間差エ A クイックライトコンビネーションの特訓をするよねヘイチャイボーウィーン何かご用ですかいやただ呼んだだけウィーンぶっ飛ばすとこらウィーンあーごめんチャイボー足どうしたのウィーン現在充電中 56% あこうやって充電すんだあなたも充電しますかウィーンいや俺はやらないよ ウィーンやってみたいくせいややらないってウィーン正直に言えばいいのにウィーンウィーンウィー ン, ィー ン, ィーンいややらないからあ足の裏ちょっと熱いかも東方向から第二の人ワイパエルが出現どうするんだ乗るのかい や, いやだ怖いあんな強い人にチャイが勝てるわけない 乗らないのであれば今すぐ出て行けうん、乗らしてくださいいやちょっと待って、まだ乗ってないんだけどさて、エヴァンデブオンの強さはどうなるかだからまだ乗ってないってじゃ生身を、生身リンクロ率がすごく高いそれは生身だからよ本当これでいいんですかそれでは新ン・ギュロカット十三スタート あなたトトロっていうのねいや格好違くない 気持ちいいんだもん